日本人アーティストがこの賞に輝くのは倉木さんが初めてです。 アルバムのセールスは400万枚以上を記録しこれまで数々のヒット曲を生み出してきた倉木さんその知名度の高さはアジア各国にも知られ中国版のブログのフォロワー数は500万人を超え日本人アーティストの1位を獲得今年は中国で初のツアーを行い大成功を収めた倉木さん今回の快挙について しなのはじめ、あのスタッフの皆さん、そしてマイケーチームの皆さん、そしてあの支えてくださるアジアの、はいはいはい、皆さんのおかげです。本当にどうもありがとうございまし